時刻は朝6時ここは和歌山県の那智勝浦町紀伊勝浦駅ですこれから始発のバスで那智大社へと向かいますこちらに止まっているのが今回乗車するバスですこのバスは熊野5号南海バスの31時系統那智山線で車両は日のレイン号ですこの車両はバリアフリーに対応し なおかつ安価であったため発売当初から全国の路線バスで使用されてきました「このバスは奈良県大門方敬意です」「奈良県に行き走行中安全に 停留所で下車しましたここまでの運賃は430円で支払いは現金とペイペイが可能ですここ大門坂は世界遺産熊野古道のうちの一つ中辺寺にある坂の一つです非常に有名な坂で多くの観光客が足を運びます現在時刻が朝の7時ということもあり人が全くいなく観光には最高の状況になっています ここが大門坂の入り口です熊野古道を含む世界遺産紀伊山地の霊場と三景堂は2004年にユネスコの世界文化遺産に登録されました熊野古道には計7つの道があり今回はそのうちの1つ中辺チに来ました中辺チは和歌山県新宮市の熊野早玉大社から熊野那智大社熊野本宮大社を通り 和歌山県の田辺を結ぶ全長8 4キロメートルの道ですそしてこの大門坂和熊野古道のかつての面影を最も色濃く残している道で坂の部分は全て石畳となっていますこの石畳はこの地域が非常に雨が多いことから付設されました そしてこの坂を登ると熊野那智大社と那智山聖岩都寺があります熊野那智大社は近くにある那智の滝を神聖なものとしてできた神社です那智山聖岩都寺は天台宗の寺で最国33三所の第一番霊所となっています最国33三所は日本で最も歴史がある巡礼で 近畿地方と岐阜県にまたがった33の霊場を巡礼することで現世で犯したあらゆる罪が消え極楽往生できるとされています令和元年度に文化庁の日本遺産に1300年続く日本の終活の旅「西国33観音巡礼」として認定されましたそしてこちらが那智の滝です 西岸の地の境内から見ることができます太平洋も見ることができますでは那智の滝を見に行きましょう。 現在は熊野那智大社ではなく飛龍神社の境内となっています。那智の滝は国の名勝に、那智の大滝として指定されています。この滝は総合落差としては日本で12番目ですが、一段の滝としては落差日本一です。 それでは那智勝浦駅に戻ります那智の滝前停留所から先ほどの熊野五房南海バスに乗ります運賃は630円で す, す那智勝浦駅に着きましたここからはまた JR に乗ります次の目的地は大地です 下一站泰地。 駅から少し歩いて到着したここは道の駅胎児ですここでは胎児の名産マグロやクジラを使った料理が食べられますただしランチの営業時間は11時からです今回は胎児駅11時27分発の電車に乗らなければいけなかったのでコロッケしか食べられませんでした近くにはクジラのモニュメントもあります それではまた JR にののり今度は串本町に向かいます。 立ち並んでいるこの場所は橋國岩といい国の名勝や天然記念物に指定されており吉野熊の国立公園に属しています大小40ほどの岩が 850m ほど連続してそそり立っていますこれは海の浸食によって岩の硬い部分だけが残り橋の杭のように見えることからこの名が付けられました橋國岩を通して見渡す 岸本です。 ここからは串本町営バスに乗り本州最南端の潮の岬を目指します。 最南端の潮の岬ですここから南は太平洋で南にまっすぐ進んでいくとインドネシアのパプア島にぶつかりますこの岬からは太平洋を航行する貨物船が多く見られます ここからはひたすらに電車に乗り今日の最終目的地である大阪に向かいます。 のでご注意ください。 とことで串本駅に戻ってきましたここからもまた JR に乗り北上していきま す, ます危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください一番乗り場に列車が参りますご注意ください一番乗り場ご注意ください列車が到着いたします大変危ないですので、ね、黄色い展示ブロックまで下がってお待ちください 13時59分発、普通木田辺駅です。 バイてのドアがご利用いただけます切符運賃は駅でおいただきなどは駅の改札機にタッチしてくださいは足元にお気を付けください ということで1回目の乗り換え駅の効い鍋に到着です先ほど紹介した熊野古道中ヘチはここ田鍋が終点になっています We will soon arrive at the Go-Go terminal. Please change here for Wakayama. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's o Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's o Let's g e go. go. t s e t s go. l e s go. l e g t o l e t o l e t o t s e go. go. Let's go. l t s e t s go. l e s go. l e g t o l e t o l e t o t s e go. go. Let's go. Let's go. Let's go. l e g t o l e t o l e t o t s e go. go. Let's go. l l していきます。 What's up? でしたここからは最後に半和線の快速で一本天王寺に向かいます。 足元から5時間半、大阪府大阪市天王寺区の天王寺駅に到着です。今回の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価お願いします。次回もお楽しみに。